皆さん、こんにちは。小木植一樹です。今日はメディアとステレオタイプの話をしたいと思います。ステレオタイプとは何か多くの方々この言葉聞いたことあると思います。まあ、典型的なイメージのことをステレオタイプと言いますね。心理学の中では、ステレオタイプと、それから偏見と、そして差別というのは、それぞれ区別されています。ステレオタイプというのは、あるものに対する、まあ、偏った見方、あるいは思い込みのことをステレオタイプと言います。 偏見というのは、そのステレオタイプ、何かに対する思い込みに、何か否定的な感情などが加わることを偏見と言います。そして差別というのは、それが現実で行動として伴った場合は差別ということになります。例えば、小ぎうえという名前の、ちきがカタカナであるということに注目をして、ステレオタイプ、偏見、差別について考えてみると、例えば、名前がカタカナのやつって頭悪そうだよね。みたいな、そうしたような感覚っていうものが、 ステレオタイプですね。そして、名前がカタカナのやつって、なんか嫌い。なんか、近づきたくない。っていう風になったら、これは、偏見っていうことになります。そして、君は名前がカタカナののかい。採用しない。というような格好で、いろいろな制度上で弾いてしまったり、行動に伴ってしまう。こうしたようなことになれば、差別ということになるんですね。つまり、最初のカタカナステレオタイプ、カタカナ偏見、そして、カタカナ差別というようなことが、いろいろと考えられたりするわけです。 で、メディアは当然ながら偏見やそして差別にも加担することがありますが、このステレオタイプにも大きく加担することがあるんですね。その一つの例を今日は取り上げてみたいと思います。少し古い本なんですけれども、こんな本があります。テレビと外国イメージ。これはメディア論の中では、あのいろんな属性を持った人々というのが、どのように表彰され、どのように表現され、どのように受容され、 つまり、どのように発信されて、どのように受け止められているのかということを研究する分野があるんですね。で、この本は、日本のテレビの中で、外国イメージがどのように再生産されているのかということに着目をした研究が載っています。で、面白いのは、この研究の中では、例えば、日本のテレビ CM に着目をして分析をした。で、そのテレビ CM に出てくる外国人の割合というものを分析した。そうすると、 このテレビ CM に出てくる外国人の割合が7割ぐらいは白人であるということが分かったんですね。実際日本国内に存在する外国人、外国籍の方というのは、まあ、中国や朝鮮籍やあるいはそのフィリピンやそうしたアジア系の方々が多いんです。しかしながらそうした現実と違ってテレビの世界では白人の方がテレビ広告などで使われることが多いということがわかるんですね。これは 実際にその白人の方々を採用している、起用している CM などを分析していると、ある種の洗練された感じ、あるいは文明的な感じ、あるいは優れたものというような、そうした表現が多いということが分かったんです。ある種のハイテク機械だったり、ある種のファッションだったり、あるいはヘアケアのアイテムだったり。 そうしたより美しいもの、より素晴らしくて賢くて豊かなもの、そうしたものに近づけるよっていうイメージを押し出す際に白人の外国人が利用される、活用されるということが起きるんですね。実際の人口比率と違って、テレビの中ではこのように外国人といえば白人なんだというそうしたイメージ、ステレオタイプが再生産される。そして白人といえば文明的で、理史的で美しい存在なんだというステレオタイプを再生産されると。 いうことになるわけです。また面白いのは、細かく見ていくと、例えば今ヘアケアの CM について取り上げましたが、そのヘアケアもジャンルによって違う点というのがある。例えばその髪の毛の美しさなどを強調する際に、まとまりとか、あるいはそのまあサラサラ度合いとか、そうしたものを紹介するときに、やはり外国人の、特に白人の方が使われることが多かったりするんですね。ただ一方で、日本人らしい、日本人女性らしい髪というようなことを 全面に出すものであれば、日本人の俳優の方が採用されることがあったりする。これが少しヘアケアの中でも、育毛剤などのジャンルになってくると、今度は日本人の中年の男性が広告に起用されるということになったりする。CM の中でも、外国人の方が起用されやすいタイプの商品と、そうではないタイプの商品というものがあって、その商品の傾向を見ていっても、やはり文明的で理知的だったり、あるいは清潔感があって美しくて、 そしてあの楽しいハッピーになるようなそうした気持ちを提供したいという場合においては外国人の方特に白人の方が使われることが多いとそしてその外国人特に白人を起用する CM では例えばコミカルなトーンのものというものが少なくシリアスな洗練されたトーンの CM が多いというようなそうしたその広告のパターンというものも紹介されていますこれはあの20年近く前の研究なんですけれどもその後いくつか追加の検証がなされたりしていて10年おきに例えば 外国人 CM の外国人比率、えー、どこルーツなのか、どういった肌の色の方が出ているのかというようなことも追いかけられたりはしています。概ね傾向は変わらないところがあります。若干アジア系が増えているんじゃないかという指摘もあったりしますが、しかしながら圧倒的に白人の方が多いという状況も変わらないんですね。でこのようにこういった広告の取り扱われ方などを見ると、例えば、 アジア系の方が出る CM はどういったものなのか、白人の方が出る CM はどういったものなのか、そうしたようなことからも、それぞれの人種や国に対するステロタイプの再生産のあり方を考えることもできます。翻って、例えば、若い女性が出るときはどうか、高齢の男性が出るときはどうかとか、赤ちゃんが出るときはどうかであるとか、地方がそれぞれ取り上げられるときはどうなのか、いろいろな CM で取り上げられる対象を見るごとに、どんなステロタイプが再生産されようとしているのか、 というようなことに注目することも必要になってくるんですね。テレビ CM に限らず広告というのは、人々の持っているある種のイメージに訴えかけて、そのイメージにぴったりの商品はこれです。というようなことをアピールをしてくる。つまり、多くの人たちが抱いている、まあ、一つのステレオタイプっていうものを再生産するだけではなくて、刺激することによって、その商品を買ってもらおう。というようなことが行われたりするわけです。 そうしたようなその広告ビジネスだからこそ、場合によってはステレオタイプが偏見や差別を生むというようなことにも敏感でならなくてはならない。企業がそうした努力をすることも重要なんですけれども、それを見る私たちも、その広告の中でどんな表現がなされているのか、そうしたものに敏感であるということもとても重要だと思います。小木越樹でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また